イヤッホー太郎だよポンポンということで、あの、僕、今まで数多くのクリニックで、まあ、ニキビ治療とか、ハイフとか、ドクターシーボでエステをやったりとか、いろいろなところに出向いてね、イケメンになるためにいろいろな手術をしてきたんだけど、今日はね、最近ね、ちょっと女の子とご飯に行ってたんですよ。まあ、女の子とこうご飯行ってたら、鼻毛出てねって言われて。で、その日は何もなく解散になったんですけれども、ああ鼻毛がなけば鼻毛がなければね、 っていう、ちょっとね、男の甘い考えだったんですけれども、まぁ、あ、ね、今はね、もうね、もう見ていただくとちょっとやべえ。今はね、もう、めっかな。鼻、鼻の中超綺麗昨日ね、初めて、ボスをやったんですよ。これはマジでプライベートでやって、来なかったら友達に送ろうと思って、携帯で撮ってたんですけど、その動画をね、ちょっと先に見せたいと思います。はい。せー、せー、せーあ、怖せーの。あああ レビチナリオ抜けてるレビチナリオ抜けて る, 抜け て, る抜けてんだけどもうね初めてのゴストで大号泣しちゃったわけよ私もう皮膚ぶ、うんどれんじゃねえかなっていっ取れる皮膚取れると思ってそしたらもうあまりにもえぐい量取れしまって前まで鼻毛なんか出てなかった俺が何でこんな出るんだろうって考えた時に最近ねあのーうん、AG AGA 治療って流行ってるじゃないですか、うんうん、AGA 治療 で、その中で僕があのミノキシジルっていうのとフィンペスヤみたいなのを飲んでてまあ、ね、別にまだハゲがきてるとかではないんですけど元からデコが広かったりするのであやばいやばいやばいで一応ね後々のために早めの予防ということで飲んでるんですけどもうね腕毛とか全然なかったのにめちゃくちゃ濃くなったし背中の産毛とかもえそんな生えてたっけってあの飲み薬を飲み始めてから。 抜け毛自体はねめちゃくちゃ減ったと思うんですよドライヤーした後の抜け毛が全然少なくなった前もう15本くらいファッて落ちてたんだけど、うん、ドライヤーした時に本当に23本とかになって、うん、え抜けてねえじゃんラッキーみたいな、うん、ラッキーマジまあとりあえずねあのー、僕は鼻の中の毛をこっそり行ったので次、うん、こそはねちゃんと鼻毛出てるよって言われないように頑張りたいと思いますはいということでもう少しね太郎なりに頑張って、うん 美を磨けていけたらなと思いますはい、うん、初めてのゴスト体験でした、うん